よーし。新しい工程を買ってまいりましたわ。最近は可決しづらい人で不足で、今に飲食分におしゃべまでお仕事を休暇しておりますので、休日の頃に大手デパートで、キリスフのメイタ服を購入しました。さて、最近はでのミサンキンをお買いに、寒い部分へ行ってまいりますよ。 申し訳ございませんが、もう味噌菌が売り切れでございまして。あ、ありがとうございます。お仕事お疲れ様でございます。もう、そう、かラー。どこでももう味噌菌売り切れなのかもしかして、ペンダイヤもいるんじゃないか まあ、いいや<音声>。さて、とにかく、スーパーに着いたので、それでは、買い物をしましょう<音声>。むしろ、やっぱり、野菜料理や、うロの方が、コスパ最高なのではないでしょうか。